有名なワリティナゾート<笑><笑><わー><笑><笑><ブー><笑>、ゲームボイカラー専門ソフト、ワリオランド3